皆さん、こんにちは。今日は、こちらの、ゲンハイさんの掃除機なんですけれども、ネオカーサという、まあ、こちらはポーダブルの一般的な掃除機なんですが、これ、実は、液体、水、あとは、ラーメンのスープであるとか、ジュースの食べこぼし、そういったものを吸い取れる、結構珍しい、 掃除機になります。こちらのご紹介を今日はしようと思います。で、これも実は忖度なしで、今回私これ1ヶ月使った状態の紹介になりますんで、こちらの掃除機のいいところ、それから悪いところ、ご紹介をしていこうと思います。まずこちらの掃除機、ネオカーサの まず構成をご紹介をしていくんですが、まあこういった構成になっています。で、まず一番重要なのがこちらになります。で、これは尿カーサのちょうどここのヘッドの部分になるんですが、まあこれがついています。これが回ることによって水、液体、食べこぼし、あとは乾燥の時も使えるんですが、まあ乾燥している時のゴミ、そういったものを まあ、吸い取るときに使うためのローラーになります。で、このローラーのカバーがこちらになって、これを付けるような形になります。で、この掃除機の着目ポイントとしては、やはり水が吸い取れるというところなんですけれど、そのために、このタンクあります。で、これは面白くて2層になってまして、 このように、二層式になっていますで。下に水が溜まるようになってて、上がゴミが溜まるような、そういった二分割の構造になっているタンクになっています。で、こちらがタンクのカバーになっております。で、ここに、このフィルター、こちらが付くように。 なりますでフィルターもゴミを吸うんですけど、こっち側がタンク側で、こちら側が、まあ、ブラシレスモーターがついているんですがブレス、ブラシレスモーターによって吸われるようになるわけなんですけど、ここにゴミがつくようになります。で、このフィルター自体は半年に一遍ぐらいの交換周期で使うものになっております。これは消耗品になります。あと、こちら。 で水拭きもできて、なおかつこのように水のタンクが搭載されております。で水で床を拭きたい場合なんかは、このタンクに水を入れて使う。そういったものになっております。結構ダイオールのタンクになっています。であとはこちらの方のブラシ。これが結構、このネオカーサを使う上で非常に重要なものになってくるので、こちらは後ほどご紹介をしていきたいと思います。 それから最後にこちらの、これですね、本体になります。本体はどういう風になっているかと言いますと、こちら。ここにタンクがついて、で、ここがブラシレスのモーターになっています。で、このようにネオカーサという風になってまして、で、後ほどご紹介するんですが、ここ、電源を入れると、ここにバッテリーの残量、まあそういったものが表示されるように、 なっていますで。こちら結構大きくて、重量的にはだいたい4キロぐらいのものになります。もう少し小さくてコンパクトですと、車等では使えるんですけれども、結構大きめのものになっていますので、基本的には家の掃除機として、まあ、使うという形になると思います。で、最後にこちら、給電のスタンドになります。 この給電のスタンドにこの付いている、この辺に関しては、後ほどご紹介するんですが、こういったローラー、それからブラシ、フィルター、まあこういったものをここに入れる、洗って入れるために使うためのものです。で、ここで使わないときは、本体を接続して充電をすると。そういった構成になっている掃除機になっております。それでは次に、 こちらの掃除機、組み立てていきたいと思います。まず、こちら。非常に簡単でして。まず、この、ローラーをつけて。で、この、蓋をつけます。で、次に、こちら、まあ。はめ込む前に、こちら。 入れて で, 蓋をしますでこちらのフィルターを忘れずに取り付けますあとはこちらこのタンク囚人タンクこれをここに取り付けるということになります このネオカーサの一番特徴的なのが水吹きができてかつ液体を吸い取ることができるというところになりますのでそこの状態をお伝えして最後にこちらのネオカーサの取り扱いの注意ポイントまあ私が1ヶ月使ってきて少し気になるポイントそこをご紹介していきたいなと思いますでそのためにまず水吹きそれから水の吸い取り を説明するんですけど、こちらのタンク、水を入れてみたいと、入れて使ってみたいと思います。タンクに水を入れてきたので、本体に取り付けをいたします。このように水が入っているのがお分かりいただけるかと思います。で、この状態で使ってみたいと思います。まず電源を入れてみたいと思います。 まあ、気づいた方もいらっしゃるかもしれないんですが吸引力は結構あるんですけれどもやっぱり音が少し通常の掃除機に比べると大きいかなという気がします結構喋っていても割と大きな声出さないとちょっとこう今 GoPro で撮影してますが聞き取れないというところがあると思うので少し音が大きいかなという気がします でこれは標準なんで、さらに吸引力を上げるために、もう一段階上げれます。を見ていただくと、これがノーマルで、こうしますと吸引力がさらに上がります。よりそう音が大きくなる。で、モーターの音よりも、むしろこちらの、下のヘッドのロール、結構そちらの方のモーターの作動音が大きいかなと。 こちらのブラシレスモーターの方はそんなに大きくないんですけれども、ちょっとその辺が気になるところかなという気がします。ただ、まあ、しっかりと非常に吸引力が強いので、非常にゴミは吸い取ってくれますので、結構このクラスの掃除機の割にはかなり大きくて大容量で強力な掃除機なんじゃないかなというのが一つ特徴としてあると思います。でもう 水、水を使うときなんですけれども、ここにボタンがあるので、このボタンを押しながら押すと水が出ます。ここ、今、ここです。押すとここがつくようになって水が出ます。で、水を今、少し出したいと思います。 かなり水が多く出るのがお分かりいただけるんじゃないかなと思いますでちゃんとローラーで吸い取ってくれますんで水浸しになることもないで前に行くとちゃんと吸ってくれて後ろに戻すとまた水が付着する、まあ、そういった感じになります これが今、水拭きした時の状態です。で、さらに今度食べこぼしした時に、これ吸い取りができるので、それをデモンストレーションしてみたいと思います。こんな感じで今、水をこぼした、何かジュースをこぼしたとします。で、この状態で、吸うだけですと、当然、ベタベタしたりとか、 油の場合ですと油分が取れなかったりするんで水拭きをしながら吸っていく必要があるんですけれどもそれがこれができるとこの掃除機ではそれができるということになりますそれではやってみたいと思いますこのように見ていただくとわかるかと思うんですがちゃんと 水を吸ってくれるようになります上から水が出てきますんでで、上から流れてくるんで上にホコリが溜まって下に水が溜まるそういった構造になってますでこのように見ていただくと水が全くこぼれてなくてしっかりと吸い取れてるというのがお分かりいただけるんではないかなと思います で、こちら今85って書いてあるんですが、これはバッテリーの残量です。で私の家ですと 2LDK のマンションにあるんですが、だいたい一通り掃除して、まあ 60% ぐらい残ってるので、ワンチャージで2回分ぐらい掃除できるバッテリー容量を兼ね備えています。それでは最後にこちらの注意ポイントをご紹介していこうと思います。このネオカーサー、非常に液体こぼしたときに、 吸引してくれるというのは非常に素晴らしい機能ではあるんですが、一つ扱う上で気をつけなきゃいけないことがあります。このままの状態で放置しておくと掃除機が大変になるということになります。それはどういうことかと言いますと、これ見ていただくとわかるんですが、このように黒い汚水が溜まっているのがわかります。 これ今デモで使ってるので、まだこの程度なわけなんですけど、この状態でずっと放置して、何回も何回も水拭きしたり、空拭きしたりしていると、この中が真っ黒になってしまって、かつ上にもホコリが溜まってるわけなんですけれども、もうヘドロ状になって、この水自体が臭くなります。なので、これは一度使ったら、都度掃除をしなきゃいけない、メンテナンスをしなきゃいけないっていう必要性が、 あります。このフィルター自体にもゴミが溜まってしまいますんで、ここも念入りに掃除をしておく必要性というのがあると、まあ、いうことになります。それからもう一つは、こちらです。今フィルター、今タンク外してるんですが、これ今綺麗な状態になってるんですけれども、放置しておくとどうなるかというと、この中もヘドロ状態になります。 で、冒頭でもご紹介しており、これが非常に重要な役割を果たすっていうのは、このネオカーサを快適に使うという意味において、ここをちゃんと掃除をしてやるということが必要です。常に豆に掃除をしてあげないと、この中まで非常に雑巾臭くなるというのがあります。でブラシレスモーターになってて、当然ながら風が出るわけなんですけど、もうその風の匂いが雑巾臭くなります。 もう一つ。これです。このロール自体も使ったらすぐに洗って干さないと、このロール自体も雑巾臭くなりますんで、これもしっかりと使ったら都度洗ってあげて乾かすと、まあ、いうことが必要になると、まあ、いうことになります。 まあ、そうすることによって、こちらのねお母さん、この掃除機は非常に快適に使えますし、今申し上げた通りなんですけども、まあ子供の食べこぼしたジュースであるとか、ラーメンであるとか、まあそういったものも吸ってくれる。ゴミと一緒に吸ってくれるということなので、すごく便利なリンサーに近いまあ掃除機と、まあいうことで、 めにメンテナンスできる方にとっては非常におすすめできる商品になるかなと思います。はい。最後に、まあ、充電どんな感じでやるのかっていうのをお見せして終わりにしていきたいと思います。で、終わりましたらこのように充電ステーションに乗せてで乗せるとこのような形でまたディスプレイが映って バッテリーの残量が表示されます。これ今、逆さに映ってるんですけど83、83% という意味になりますので、まあ、この状態で100になると、これが消えるようになっていますので、コードレスで使えるようになるということになります。今、これは軽拭きの状態でしたら、このまま放置してもいいんですけれども、水を使った場合というのは、このままですと臭くなってしまいますので、 洗った前提ということで、ここにローラーを置いて、こちらブラシ。それからフィルター。このような形で洗っていただいて、最後にこのユニットを充電して使うということによって、 このネオカーサの掃除機が非常に快適に役立つアイテムになってくるということがお伝えできるのかなと思います。はい。いうことで今回はこちらのゲンハイさんの製品なんですが、ネオカーサ。こちらのご紹介をいたしました。こちらの商品の詳細は概要欄の方に貼っておりますので、ぜひ興味のある方はご覧になっていただけますと幸いです。 それでは失礼をいたします。